僕は龍馬竹林十一歳。千匹近いたくさんのスライムと一緒に生活している。みんな合体！<笑>クリエイトブロック。忠臣眷顧的男人 ，Animax。